あのね、アイドルになった日ね、ワクワクして全然寝れなかったんだ。可愛 い, い服を着て、可愛 い, い歌を歌って、楽しいことが起こるんだろうなーって思ったの。今ね、毎日楽しいんだよ。すごいよね。ミリアウィンク。可愛 い, いものは幸せになるんだよ。みんなと一緒。 のお姉ちゃんたちがね、なでなでしてくれるの。<笑>プロデューサー、パパもママも可愛いって褒めてくれたよ。あえー、いうえー、おお衣装がね、すっごい可愛いんだ。カメラの光がポシャポシャ。 お仕事も大成功だねプロデューサーハイタッチねえねえプロデューサーは大人だけど甘えたい時ってないもし甘えたくなったら私がなでなでしてあげる